はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね埼玉県にございます御台名所さんに訪れておりますもうお店後ろに見えておりますねもうね大食いとしてはもう聖地のようなもう皆さんもね知ってるであろう名店でございますが最近ね食べれなくなってきてる僕ではございますがオーナーさんからですねトレーニングうちでやりましょうとお声掛けをいただきまして本日はですね6キロの デカ盛りに挑戦していいこうと思います既存のねチャレンジメニューとかではないので後ほど制限時間等は決めるとして今回ですね同じ時間帯に別のね大食い YouTuber さんが来ておりますので紹介していきましょうかそしたらひとまず中入っていきましょうよいしょはいってことでまだ撮影始まってないオフモードのエビちゃんでございますみんな見てねありがとうございます今日何に挑戦するの は辛いラーーメンンの土鍋バージョンですチャレンジですねチャレンジですでもラスカルさんもまあまあすごいチャレンジをやるっていうのは聞いてるんであの、うん、僕は何をやるかあんま聞いてないんであれえー、<笑>ちょっと来るまで分かんないんだけどドキドキです、ね、じゃあまあ、ぜひね皆さんもこれえみまよちゃんの辛いラーメン多分しんどいチャレンジになると思いますんでぜひ見てくださいありがとうございますはーいやっちゃってください ということすで、えー、既にですね料理到着しておりますこんな感じ、えー、6キロのですね麻婆豆腐とカレー丼の合掛けでございますですねここまでには食べようよってことで、えー、長めにね1時間でセットしてありますよし私はちょっと気合いで作ったからさもう気合いで気合いで作ったんではい参りましたよろしくお願いします 二一三いただきますいただきま す, きま す, きますひとまずよまあ、ここから行こうかね、はい、ちょっと端っこから行こうか、はい、合わさっちゃうから、はい、ちょっとここはめっちゃ熱いそういきますあ、間違いないうん、うまっ 江戸さんの麻婆豆腐はほんのりピリ辛でやっぱりね鶏ガラが効いてるのでめちゃくちゃうまいですちょっと皆さんもぜひこの麻婆丼とか食べてみてくださいうん、まっうん、まっうまーい やっぱりさ、ベースがあんだからめちゃくちゃ熱いわちょっとカメラ越しで見えてるか分かんないけどまあまあ湯気やばいっすからねうんうまっそしたらこの辺りでマーボーだけじゃなくちょっとこのカレーの方もいってみましょうこれ見えるかなこの。 中華料理屋さんらしいさニラとかチクーラーゲとか、まあ、いろいろ入ったカレーなんだけど、うん、だあ あ, も う, あ, あもう嫌いな人ね100人好きこのカレーはああいいね 懐かしいさ黄色いカレーあるじゃないあんな感じのね風味も相まった懐かしさもあるカレーだねうんあーうん、まっああうまっ カレードももちろんありますのでぜひね皆様もお試しください<音楽>せっかくねちょっとあい焼けなのでおはんたいでカレーもかけてみますこっち、ね マ ー, ボーカレゴンですいただきますうんうまいうまい何にしてもうまい。 ということでタはマはははははははははははははははですね3キロは完食させていただきました3キロってこんな腹いっぱいになはますはははははははないですかまあ少はからず10分 で, 食う量でははははははははははははははははははははは えみ、ね、今日のエビちゃんのやばそう。いやーちょっと頑張んないとやばいかもしれないです。あ辛いのって別にそんな得意じゃないよね。そうなんですよね。好きなんですけどね。てか適度。適度適度適 度, 適度な辛味で。じ<笑>ゃ<笑><笑>お互いね今日やばそうですねいろいろと。でもこんなにラスカルさんがいらっしゃるんで力にしてけどやっぱり。逆にプレッシャーだわ。<笑>逆にプレッシャーだわそれは。<笑> そうあっちもやばいわホントに海老名ちゃんのね動画見てねあれもやばそうだわ<笑>オープニングは撮ってください 人の撮影って見てるのめっちゃおもろいな。<笑><笑><笑><笑> い全じじゃないわえ完全にボじゃなないいただきます。い いいペースでしょいいペースだ、ねはい美味しいからかなっていいいし、しししかかかつや、そうなななペーースででですすららっんんききメニューも美味しくないときついけど<笑>美味しいから進んじゃんいやありがと う, ありがとうひちゃゃんんの料理は進んじゃんややめてやめてでやめて<笑><笑><笑>またゆっくりね楽しんで。ありがとう どっちもこれピリ辛ではあるんだけどしかにこの量食うとまってきて結構辛いね口ぶれがねピリピリ出てきたはや<ス> あででででもでももううは十十十分分分経っっっっっってててるかららねいいいいいいいやいやいやいやいややこでまで行二二ななんしエビちゃだだたぱにのの楽コメント欄で今日は「なんかダチじゃない」って言われるかもしれないけど。<笑> ししていから許ください 楽, し<笑>ああ気が楽だ<笑>やっぱりね、高感になってくると、うんこの、キャベツとかだったりとか、クラムだったりとか、食感もね、ある食材がきつくなってくるわ。 ちょっと上手。 残りたぶん500もないんだけどなんかねお腹いっぱいお腹はいっぱいだなお腹はいっぱいだな。お腹はいっぱいだな まあ、言うてしまえばずっとお腹いっぱいなんですけど2キロぐらいから腹いっぱいだなと思ったんだけど今ねえリハビリ期間ということでこれねこっから苦しいところから食うパワーがねいわもうないわまあ苦しいんだけどお持ち帰りにねもちろん唐揚げと米紙は今日も持って帰りますのでえこのカレー丼をね時間経ってからつまみつつ米紙わかめをつまみつつ酒飲んで一日を終わろうかなと思います 苦しいなぁまあ今の容量でいったら多分ね水込み込みで 6.5 っすね固形で5キロ以上は死ぬっていう結果が分かりました<笑><笑>まあ今後はダイエットもして戻そう太りすぎたわあとはねチャレンジも今後やりつつ喋れなくなる限界まででも食べられるようなメンタルに持っていこうと思います<笑> まあ、ぜひね、あの動画見て皆さんはね、麻婆とかカレー丼の方も並盛りもちろんございますので、ぜひね、江戸さんでこのメニュー食べてみてください。で、エビちゃんはね、今辛いラーメンを食べ終わって、残ったスープで増水をするそうです。<笑>やってた身分でこんなこと言うのもあれなんですけど、多<笑>分おかしい。<笑><笑>まあでもね、ほんと横で見てても、めちゃくちゃいい感じの動画になってそうなので、ぜひね、皆さんもエビちゃんのね、 辛いラーメン見てくださいということで本日もありがとうございましたこの動画たチャンネル登 録,、ね、登録コメント、高評価、えー、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちら概要欄からチェックしてください、えー、ということで次の動画でお会いしましょうじゃあね